ねっえ、うん 先にそうじゃないと多分伸ばそうとしたらボキって骨願いしそうだし、ねえ。ち、うん、きつい。ちょっ狭い方から行くあ後ろから。うん。いやあ、うんうんいや、狭いぞ。入るのと入るのとさ入れないね。最後の方だけだったらさ広げれば穴開けちゃえばいいね。外からは見えないしね。 広げるうがいいです私3ミリが最大だわあっこれこれだけ通ば、ね、<笑>いそう で, す<笑>あでも液晶はね。 そこどこうすれば入るかな。るかなうん。あ、なんか入っていきそう。あ、入っていった。入っていった。ちょっとやってみて。あ行きました、ね。あ、次行きます。穴<笑><笑>いける、穴いけ角度。角度さここから来て穴になったらいいですよ。うんね、そこさえいければ。 ドリル着てないでしょどういうドリルこの針金がね、ここの最終的なこのこいつを通ってくれないのよこの針金が通る人さならうう入るでしょ、全然これはですでも太すぎちゃうとさ、うん、今度またかけちゃうんでしょそうそうそうだからそこの繊細さを責めるのは 何, 何種類かあるからそれで攻めていけばいいんじゃないこれ切んじゃうね、これでそれでちょっといけるんじゃない やいいや出さってないで。館内に持ってる。あ、来てる来てる。あ、今来てる来てる。あ、来てる来てる。いいねいいね。見てほら、あとあとちょっとあとちょっとなんだけど角度難しい。ちょっと先端がね反りすぎてる。うん どっち で, っちで挑戦する来た来た来たちょっとる<笑>来た来た来た来たいいんじゃないい<笑>引っ張るのがね怖いね<笑>あいいよよ<笑>あ、たこんぐらいにしとく そうか何で吊るしてたっけ高高ささはは一番く、はいはい、高さとしてはで尻尾は後でつけらられるなるかなこっちよりこうなるから あ、でもさこっちだもんね次の次の人は2ちはねう。こっちから来たらいけるとこまでね。ここまで来たらこことここで束ねてこっちのはこっちに引きさせてそこで固定させちゃえばねっねっねっ、ねね、そうだねちょっ と, っとこう。 こっちから入れるく、うん、っちからでしょ？うん、ええ、あ、ごめん。あ、うん、そっちからじゃないよね。うん、だってさ。そっちにちっちゃい方から入れていかないと、うん、ね。そっちが向こに最終的につながればいいんだから。じゃあ頭からやるか。か、うん <タッ>また粉になって、パサパサしそうだけど、ひもんな粘着ある?。なんか、練ってから練ってっていうかな。結構動画の、うん、じゃない?うん。なるの。 そうなんだよ。そういうつがさ次ここに繋がるところもなんか欠けてる。パーツ。まあそこさ。でも後でパス。うんね、じゃあそこまでにしとく。それとも作るとね。大胆に写ってやるしかないからね。本当に。そうね。でもさ本当にさここだけなんだよね、うん。で、あとここ、うん、じゃあそこまでにしとく。それでさ。い、う、や、んうん、ほらここの部分が。 顔の異常もあったとしてももうちょっとやっぱり。次のあっちにも ない部分を作るんでしょう、うん。まあ、本当ちょっとだけどね。うん。はい、やってみようか。でも、こいつはいいと連中だね。連中<笑>で、うん、まあ、これは、ね。微妙な向きで、骨がくるんくるんしちゃうね。だから、なるべくまっすぐしたほうがいいんじゃない。 学校がこうしたいる だから18番目まで、うん、ここまでだその肝心な1個18番目が作り直す、うん、でそこの太いやつあといくつかは今度こっちにつくやつだから、うん、じゃあさっきの短く間違えて切っちゃったやつさちょっとに、ね、通しとかないうんうんあも う, うん、うん、その18番目を除いた方あじゃあ別にこれに通しといてもいいかそこをまた入れ替えればいいんだから、うんうん そうそうそう。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑> どこどこつるのよ。<笑>こちら側<笑>そ。それではね、ちょっとね、ね。うん、あ ま, まあでもとりあえずこのまま、え、うん、このまま持ち味と、<笑>まあこれができければ。